どうもかです今回は、レンジで作る簡単濃厚チョコプリン。生クリーム不要。火も使わん。もともとバレンタイン自家消費用に考えていた、そんなレシピになります。ということで、まずは板チョコを砕き入れます。ここに砂糖。牛乳を直接入れます。そうしたら、チョコをレンジで溶かしていきます。 大体600ワットで2から2分半を目安に、一度目のレンジに行ってきます。塀を待ち、砕いたチョコを溶かしましょう。もしチョコが溶けきらなかったら、もう一度レンジにかけて混ぜましょう。次に、ゼラチンの準備をします。耐熱容器に、ゼラチンを入れて、水を入れます。そしてよく混ぜて、レンジにかけます。時間は600ワットで30秒くらい。 この時、注意点として、ゼラチンは加熱しすぎると固まらなくなるため、沸騰して膨らんできたら、取り出しましょう。30秒くらいなので、見張っていると良いです。取り出したら、すぐにゼラチン液をよく混ぜて、チョコの方に急ぎ入れ、すぐにかき混ぜます。すぐにゼラチンが固まってしまうので、ゆっくりしていってね。なんて余裕はありません。 ここだけ注意して行いましょう。あとはカップを用意して、ちなみに私はいつものモロゾフ空きカップ、今回の量で4モロゾフくらいできます。ふと思ったのですが、カップに移さずに、ボールそのまま冷やしちゃえば、でかいプリンができるのではラップをして3時間以上冷やせば完成になります。はい 時間後の世界へワししました早速、中身を見てみましょうか。表面を見ただけでも、濃厚感が伝わってきます。そしてよく見ると、これ20になっているんですねー。多分、チョコの油分が上の方に上がってくる。そんな感じだと思います。すみません、詳しくは自分もわからないです。ただ、油っぽさのようなものはほとんどなく、むしろ冷えることで表面はパリッとして、 中はプルンプルン。二層構造、二つの食感、レンジだけで作ったとは思えない仕上がりになりました。味見して思ったこととしては、チョコが濃厚。思えば、この量でいたチョコ2枚は、結構入れたなー、と思います。これ1もロゾフでいたチョコ2分の1枚ですからね。簡単で面白く、美味しいレシピになったと思いますので、ぜひ試してみてください。ということで、ではまた。